こんにちは寒いです。私たちは仙台市太白区を拠点に活動しています今日踊らせていただく「挑む」は3年前に作られた曲です3年間今日踊る日を楽しみにして練習を重ねてきました3年分の思いとメンバーの思いを乗せて精一杯踊らせていただきますよろしくお願いします 時を越え今、新たな道のその先へ 「さようならいい感じ」 今よすぐに身をかれ仏にした。 いい